超秋月型一番艦。それが、この北風である。かの対戦では、戦場で活躍し得なかったが、まだ遅くはない。今一度、北風の兵装と速力をご覧に入れようぞ。うむ、準備万端。この北風が作戦指揮の補佐に加わったからには、指揮官も枕を高く寝られようぞ。うふん。指揮官。 よく戻った。北風は今、この子と訓練中ぞ。うむ。召喚らしく立ってもらわないとな。戦の指揮を取る者は、刀を持参すると聞く。うむ。この子は重くない。安心するがよいぞ。秋月型の皆に世話になっているな。北風は皆の期待に応え、うまく守ろうぞ。 直接戦うことより、指揮を補佐する方がいい気分になるな。ちょ、直接戦っても、北風は他の子に引けを取らないぞ。真の力は、己の勇気が源。北風の力、侮るでないぞ。小さい体にも利点がある。ふふん。かな、ドッジボールで、北風に当てられるとは思わない方ざ。 うん、指揮官を止めるべきか思い悩んでいるが。無礼なことは、だ、ダメぞ指揮官、しっかりぞ。任務をほったらかすわけにはいかないからな。努力は報われよう。指揮官の頑張りへのご褒美は、逃げたりしないぞ。メールを確認しようぞ。北風、良いことが起きる予感。 指揮官、ご苦労ぞ。残った仕事は、この北風に任せてもらおう。ご期待通り、良き働きをさせてもらおう。委託組の子たちは、良いものを多く持ち帰ってきた模様。指揮官、検品に参ろうぞ。力を得ても、頭脳は冴えたままの方が望ましいぞ。敵の動き、見切ったり。皆、北風に続け 一回の勝利などではおごるに値しない。次の戦いの準備をしっかり行おうぞ。そんな、ど、どこが間違っていたの会心の一撃、受けてもらおうぞ。激流に逆らうなんて無遂。けど、今は仕方ない。己の才能を無駄に捨て続けるなら、指揮官も、いつか。 この子が気になるうん。いつかこの北風が、じきに華麗に振ってみせようぞ。秋月型から常々、駄菓子をもらっているぞ。し、指揮官に、少し分けても、ー、うん、もう、暗いのが苦手そう。き、北風は、指揮官もゆっくり追従する。ふぅ。 あ、ぁ、北風、眠気の限界。指揮官は、見ぬふりをしないはず。うむ。指揮官、北風をベッドに運んでくれる。北風の直感が、また当たったぞ。ふふふ。指揮官のそばにいると、 北風の心も穏やか。だから北風、指揮官のそばにずっといたい。いいいいなら、ゆ、指切りする秋月型の皆が教えてくれたぞ。指揮官のような素晴らしい人は、約束を耕えるはずがないって。指揮官のお気持ち、北風がありがたく受け取った。うん。 お返しはしっかり行うぞ。指揮官の気持ちは、北風、断れんぞ。アズールレーン。